ど, んどんここで踊らん会の皆さんですどうぞはい改めまして、えー、ただいまに買せていただきますんどんここで踊らん会どうぞよろしくお願い申し上げます踊らん会かわいだのさのはずいはいはいはいはいはいはいあああいあああ そう選んだ道はまこ、あ、とのに見よ己を信じて密兵衛衰乱会2022。 ファンファンファンファンファンよァンファンフ じゃあいきたい。 伊藤元気祭り絆盛大なるご開催誠におめでとうございます世が世なれど思いは変わらず待って進むわ我が一筋。 大きな温かい拍手をくださいました皆様方に心を込めて大きくい